はーとそれでですね、あのー、山に登るときのです、ねまあ、服装とか、えー、ありますよね、<笑>いろいろねち、ちょっと紹介しときって言っときますね。昨日、昨日、ブーツって、えー、言いまして、まあ、こちら、こういったブーツですね。 なんかこう、ちょっ と, おこと男っぽい靴なんですけど、私、こういう<笑>ブーツが好きなんですよね。ちょうどいい、この高さもちょうどいいですしですね。ことんがってるので好きなんですね。これが、まあ、かっこいいなっていう。で、う で, ですね。このかかとが高い靴ありますよね。まあ、中間のと、まあ、ちょっと高いのと。でね、そ, それはね、 ちょっと生えててでですすねね疲れるんです、ね、非常になのでこれがちょうどあったのでこれをですね購入しました非常に歩きやすいですで皮の方もですね柔らかいですしですねこの足のあるじゃないですか足首痛めないんですよ柔らかいんで擦れるとこれあの擦れるっつってとか痛くなるじゃないですか なので、その触り心地がよくいいなと思ったの で, で、すねこれはですねつや、あのーまあ、もありますし、ですね、まあえー、2900円で購入しましたね、はい、こんな感じで。名前が、そうか、名前がこんなこう感じですね、はいまあ、よく覚えないんですけどね、そういう。 ど こ, のどこのブランドか、あの、製品なのかなと言うて、リュックですね、リュックの方はですね、まあ、こちら、リュックの方はこちらですね、使わせていただいていますね、非常にいいです。はい。まあ、仕事用ということですね、リュックなんですけれども、その、一番ですね、山に最初に登った靴がこれです、こちらです。 そのまま置いてありまますす非常に汚れています、まあ、こういった靴ですねはい今名前がなんだろうわかんないです読んでないから<笑>まあこちらこれもね非常にいい靴です軽くて歩きやすいですフィットしますこれはですね1900円か1400円ぐらいかなか こうした靴ですね使っていないんですけどもですね、まあ、ちょっと洗ってですねまた使おうかなと思っていますで、えー、次に2回目に登った時がですねもうシュスニーカーで洗うしかないなとこれがもう今一番安全だ な, なということでですね、えー、こちらこれはもう10年以上使ってます 緑ですね。はい、これも非常に、ね、いいんですよ中が、これクッションが。まあね、こう十年も山入ったのでちょっとこうね汚れてしまってるんですけど、ね、もう汚れてなかったんですね。はい、まあまあ、早朝ジョギングとかですね行くときにですねこれはまあはい履いてますね。はい、非常にあのー、あのー、ですね使いやすい。 いうスニーカーカですねもうね使いやすさ履き履 き, き心地のいいですね靴しか私購入しませんので値段関係なくでこれですね購入したんですけれどもこれ ING ですなぜかというとここの部分がですね足にそのすべてですね痛めました はい、なのでこのくい NG かなと、まあ、はきい1回しか入っていませんで山に登っていった時その雨の日ですねあのー、これ入っていきました、はい、水が入ります中も<笑>なのでこのくい NG だなとでそれ以降入っていません、まあ、何かあった時にですね、まあ、はごのになってうのが分かなか思んですけど でこちらが、えー、2日目に、あじゃない昨日行った早朝ですね、日にですね、履いていった靴なんですけれども、これ、は普段のですね、まあ、夜、えーまあ、コンビニに行くときですとか、まあ、夜にですね、買い物に行くときにあの使用しています。はいね い 夜, 夜, 夜, 夜用ですね名前がこちらですはいで一番最初に登った時にですね持ってったカバンがですねこちらこちらです名前がこうこれですねブランド名ですね こちらこちらをですね、山登るときですね、これを持って、こうかけてですね、はい、登りましたね、このカバンもね、私、こういうの好きなんですね、あのちょっとこ う, くうわ、柔らかいんですよ、こちら側とこの、こちら側ですね、非常に丈夫でですね、これいいカバンだなと。もうね 2, 2回か3回かなお店に行ってこれを欲しいなと思っててあのようやく購入したカバンですねああいいんですねこのあれも持 つ, 持つところもあって非常にいいですこれはこういうのカバンが好きです私はでまあチャックがまああのチャックもね 2つあるついてるんですよついてすねお使いあっていいんですよこれ非常に気に入ってます<笑>まああのー、とりあえず山に登ったのはこういう感じですね、まあ、服装もまあいろいろな、まあ、コートとかですねジャンパーとかですね あのー、いろいろねあるんですけれどもまあその今日はこうこれで決めてその行こうっていう決めて行ってますね何が必要かなとかうん考えながらこう決めてますねどこ行くにしてでもですね まあそんな感じですかね、はい、あ の, 勉強になりますあのブーツで山に上がるその歩き方とそのスニーカーでのですねその歩き方とまあ普通のまあこういったですね腹痛で上がるのとですね ーですね登るのもそのありかなとち ょ, ちょっと試してみるっていうねまあそうですね一番登りやすいっつったらこれとこれですねこの靴これとこれ一番軽いやっぱ軽さですかね 軽さとちょっと薄さみたいな、あのー、これがねこれが非常にいいです薄さなぜかっていうと感覚で分かるんですよ下 の, その何があるのかとかですねあのねすごいね合うんですねその 感覚とその感覚と歩くそのこう丸め込むようにこう歩くっていう丸め込めるように歩けるっていうね平らですとねなんか石があるっていうんズルてこう滑るんですよズルってなのでこのこの靴は非常にそれがこう機能すると。 要はなんかこう手みたいな感じ手みたいな感じのその歩き方ができるっていう非常にねああこうよかったなこれ履いてきてとかいうふうな感じにな る, なるんですよね感覚にねうーん まあそんな感じですよねとりあえず山に登るに関して の, その服装と靴あるいはその帽子もですね私帽子持ってるんですけれども帽子よりもそのフード後ろについてるフード付きのですねパーカーをですねあの着て山に入ってますね。 帽子ですよね、なんかね、こう、視野がね、狭くなるんで、非常になんかこう、首がね、疲れるなっていうね、感じです。なので、こう、フードの方がこう、見るのにですね、見やすいんですね、あの軽くて、首が、首もそうですし見、見る、見る、見方もですね、軽くなるんでね、すごく観察しやすいということでですね、まあ、やっぱり私、機能性ですかね。 にあった機能性ですよ、ね、うんね本当にそれがねそのああこれ来て来てよかったなーっていうそういう感こう嬉しい感覚になれるっていうのはすごくね好きなんですよねああやったーみたいな大げさですけど<笑>なんかそれでその そうしますとねやっぱりね 気, 分気持ちが違いますね履き心地が悪いですとか着心地が悪いとかなんかこう脱いだやつこれどうしようみたいな例えば帽子ですとかですねあのマフラーもですねそのぐるぐるぐる巻く マ, クマクフラーではなく一回りしたここだけのこのマフラーとかですねやっぱ機能性ですかね一番はデザインよりも。 まあ、そんな感じですねとりあえず。